いつものようにグノームディスクスでベンチマークを取りますディスクスも日本語化まだですね